皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月27日、天国が開きましたので、早速やってきました。プラス5の先人のベルトが欲しいというよりも、天国自体が楽しいからやっているというのが、今は一番大きいです。こういうコンテンツがあるのはいいですね。 というか、どういう先陣のベルトが欲しいか、自分でもよくわからなくなってきました。職業ごとに欲しい効果が異なるので、職業ごとに欲しいというのはわかります。でも、同じ職業でも、戦いに行くコンテンツごとに違う効果のものが欲しいとなると、私のキャパを超えてる感じです。というわけで、ベルト倉庫もあまり活用できていません。そんな話はさておき、今回の天国は、久々のチャンス到来です。 お題の達成自体が簡単な上に、ボス自体もあまり特殊でいやらしい攻撃をしてこないので、全滅の危険がほとんどありません。転びの状態以上を入れるのがちょっと面倒ですが、他の4つのお題が簡単なので、転びを入れるのは無視してもいいくらいです。そういうわけで、まさに周回向きの天国と言えるでしょう。実際、今回の討伐時間も、たったの3分20秒でした。特訓スタンプ稼ぎもできますので、まだ特訓が終わっていない人は、ガンガン回しましょう。 今回のバトルで唯一きつかったのはこの場面です。100回ダメージを与えろと10回おたけびをしろのお題が同時に来てしまいました。これは下手すると両方失敗するパターンでしたが、今回はみんなうまく空気を読んで適切な人員配置が行われました。チャットによる伝令なしでこれができたのは結構すごいことだと思います。皆さんさすがです。転びの状態以上を入れるお題については魔剣士さんが頑張ってましたが、結局ダメでした。